ゼレンスキー大統領の演説をも利用しようとしたんですね。どうも、政治いろいろの学部です。日韓現代といえば、どういう理由かはわかりませんが、ひたすら小沢一郎を押し続けることで有名な新聞です。その日韓現代が、 ウクライナゼレンスキー大統領の国会演説について記事にしています。日韓現代の記事を引用します。外国元首のオンライン演説は極めて異例だ。ウクライナのゼレンスキー大統領による国会演説が23日午後6時から行われる。本会議場にはスクリーンがなく、議員会館の会議室などで実施の見通し。 国会の根深い前例主義を横に置き、異例の演説にこぎつけたのは、国際社会にウクライナへの連帯の意思を示したかったからだ。どうも対面ばかり気にしているが、ゼレンスキー大統領に世間の常識は通じない。演説内容は予測不能で、外交の安倍にとって赤っ端発言が飛び出しかねない。ゼレンスキー大統領は17日に、 ドイツ連邦議会でビデオ演説した際、支援に感謝をする一方で、近年の対ロ関係に触れるのを忘れなかった。ロシアからの天然ガスパイプライン、ノルドストリーム2について、以前からドイツに戦争への準備だと警告してきたが、受け取った答えは経済的な計画だということだった。経済、経済、経済だと。ドイツが 侵攻の土壇場まで計画を維持したことを急弾。ドイツはロシアに戦費を稼がせウクライナと欧州の間に新たな壁を作ることに加担してきたと痛烈に批判したのだ日本政府もドイツと同じ罪を犯していると言えます2014年のクリミアの武力併合後も当時の安倍政権は対ロ経済制裁を警備にとどめ 二年後には、プーチン大統領を日本に招待。制裁とは逆に、官民80件、3000億円規模の経済協力プランに合意しました。北方領土交渉への政治的野心から、プーチン政権に戦費を稼がせたとして、ゼレンスキー氏に批判されてもおかしくありません。今なお、対ロ経済協力予算案を見直そうとしない岸田首相も、 安倍元首相と同じ穴の無地な。まして、岸田首相は被爆地、広島選出の議員だ。核の使用も辞さないと脅し、ウクライナ国内の原発を砲撃するプーチン大統領避難の一環で、ゼレンスキー大統領が、広島、長崎、福島の悲劇に言及することも考えられる。唯一の被爆国でありながら、核共有を欲しがり、 未曾有の原発事故を経験しても戦争に便乗し、原発の再稼働や新設を求める。盗作した自民党内の議論にゼレンスキー演説がくさびを打ち込みかねないのだ。ロシアは日本の隣国で北方領土で軍事演習を繰り返しています。日本特有の立場をもう少し考えるべきで、必要以上に破壊を鮮明にすることは、 賢明な選択とは思えません先導家ゼレンスキー大統領に忖度なし。安倍外交を一括し、安倍一派の安全保障論に冷や水を浴びせたら、安倍元首相本人は真っ青。本当に怖いのはその後、プーチン大統領が日本に対しどう動くかだ。とのことです。前例がない。 オンライン演説を行える施設がないなど、硬直化した日本を象徴するような情けない理由から右往左往を繰り返していたゼレンスキー大統領のオンライン演説ですが、3月23日午後6時、無事に開催されました。そのゼレンスキー大統領の演説ですが、なぜか左翼からは、安倍政治を糾弾するに違いないと、見当違いにも程がある期待を 一心に受けていた模様ですね。日韓現代、そしてこの記事に登場する筑波大学の中村逸郎教授によれば、2018年に安倍首相がプーチン大統領を日本に招き、3000億円規模の経済協力プランに合意したことを、ゼレンスキー大統領がプーチン大統領に戦費を稼がせたと批判するだろうと考えられるというわけです。 中村逸郎氏は必要以上に旗色を鮮明にすることは賢明な選択とは思えないと、ロシアにも一定の忖度をとも捉えられる発言もしている模様です。現状、完全にロシア側と言っていいベラルーシを除けば、どちらかというと旗色を明確にしていないのは中国、インドなど世界の中でも非常に少数です。常に コウモリ外交を繰り広げてきたあの韓国でさえ、一応はロシア反対の立場を取っている中、中村逸郎氏はコウモリになれと言っているわけであり、なんだかよくわからない主張です。それにしても、日韓現代の記事の煽りっぷりはひどいものがありますね。外交の安倍にとって赤っ端発言が飛び出しかねない。安倍外交を一括。 安安倍一派の安全保障論に冷水を浴びせたらこの界隈の人たちは、なぜか安倍元首相を安倍とカタカナ表記で表します。当人たちは、下げっさんでいるという雰囲気を作り出していると、えに言ってるのかもしれませんが、とてつもなく頭が悪いとい印象しか受けませんね。まあ、小沢一郎の御用新聞と言っていい日刊現代ですので、とにかく、 安倍元首相を憎し、安倍元首相さえ叩けばそれでいいという程度の記事しか書けないことは命名破格ではありますが、いくらメディアとすら呼べないような最低辺のタブロイド紙とはいえ、いくら何でも幼稚すぎませんかという感じがします。肝心のゼレンスキー大統領の演説ではどういうことを述べたのでしょうか。要点だけをかいつまんで紹介すると、 アジアのリーダーである日本が支援してくれて感謝している。チェルノブイリ、福島原発の危機が起こされようとしている。反戦を示してほしい。それで世界の安全は保障される。日本の経済制裁に本当に感謝している。日本のため、ウクライナのため、世界のために努力をお願いしたい。 日本の調和を維持する能力は素晴らしい。日本の文化が好きだし、価値観も共通している。ウクライナと日本に栄光あれとまとめることができると思います。演説の最後は日本語でありがとうと交えつつ、ウクライナに栄光あれ、日本に栄光あれという言葉で締められています。全体的な印象からすれば、引き続き ロシアに圧力をかけて続けてくれることを期待しているという感じとともに、どちらかといえば復興時の支援をお願いしたいということではないかという印象を受けますね。個人的にはものすごく温当な内容であったという印象を受けました。日韓現代、そして日本の左翼界隈が期待していたような安倍側は一切なかったと言っていい内容です。 危機に陥っているゼレンスキー大統領がこの後に及んで安倍側などという発言をするはずがないなんて常識で考えれば誰にでもわかることだと思いますが日韓現代はそれすら見えないそういう程度のメディアだったということが改めてよくわかります。と同時にゼレンスキー大統領の演説すら安倍叩きに利用しようという日本の左翼のどうしようもない低俗さも浮き彫りにされたとも言えるでしょう。 まさに品性下劣と言っていいと思います。このようなメディアとも呼べないメディアが濃々と存在していること。これは日本の報道の自由度を表すことでもあるとは言えるでしょうが、果たしてこれで本当にいいのでしょうか我々日本人はいまいちとメディアとは誰のための存在なのかをしっかりと考える必要があるような気がしてなりません。ということで、